こんにちはただいまご紹介に預かりました真鶴町より参りました真鶴ボンボンザメですいはかみしめながら元気いはいはいはいのいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはではいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいでいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはしはいはしはいはいはいはいはいいはいはいはいはいいい